今回は「ガンダムマーク2」制作のパート59になりますそれではご覧ください今回はこちらのパーツをやっていきますまずは全体にヤスリをかけていきます このパーツは、こういったディティールにしようと思います。それでは、印をつけて、筋彫りしていきます。 次はここを V 字に掘っていきます。 掘りすぎたり、ずれてしまったところは、光効果パテで修正しておきました。続いて、ここを切り替えていくので、タガネでラインを出しておきます。 どこで切り込みを入れていきます私の鋼では掘ることができなくなっているのでこっちを使って切断していきます ヤスリでしっかり形を出していきます。 次にここの楕円モールドを穴にしていきます。 ヤスリで整えておきます加工ができたので最後に表面処理をしていきます。 こうして出来上がったのがこちらですいかがだったでしょうか